今大坪林ってところに着きました。この三番口からそのお店が近いので行ってみたいと思います。ー你好什么？うん。可樂、小麦啤酒。うん。500ミリリットルだから。ええ。やばいね。大丈夫。マーージで人気派。大丈夫。<笑><笑> 二十四块钱四块钱四块钱三号出口大平林站一出站就看得到咯只有三十秒没不到三十 秒, 到30秒大家好我是中山我是长青今天我们来到3 0 c a f e 在哪里啊大平林站捷運大平林站然后今天我们来到这里因为他们招待我们 来这里吃东西 Yes! <笑>很好的空间啊雰 Shake T と果物啊、wow. wow, 可愛哇可愛哇、ね、<笑><笑><笑> <Yeah. 笑> 是这个放到里面吗 みたいなお<笑> い, い,、ねハハ い, いね、美味しいおいしいおいしいおいしいててう来ら来ら来らいしいおいしいおいしいおいしいおいしいおいしいおいしいおいしいおいしいおいしいおいしいおいしいおいしいおいしいおいしいおい 泡菜泡菜吃。姆琪卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡子卡子卡 子, 蝦 子, 蝦 子, 蝦子 口感真的很 好, 很好吃，很好。然後它還有蛤蟆，這是蛤蟆。嗯，好味呢。台灣真的是，嗯，真的很好吃耶。欸，細波蛋和很多蝦子，還有一些蛤蟆。哇，很丰盛。嗯，全部都冇新鮮呢。你睇 これめっちゃうまいただきます。いい、ま<笑>まあ oh、いたたただだだきききままますすすロ ー, ロー ずっと食べたい<笑><笑>見た目通りに普通に美味しいですねロンシャーロンシャいただき ま, す、うん、全力全力うまーす全額全額大変<笑>イエーイ全部食べてもいいいいい い, い, い, いいのいいいただきますロンシャーそう うまいロブスターってこんなおいしいんだ、うん、<笑>だけどここのロブスターバレンタインの日しかないみたいなので来年の2月14日ぜひここに予約して来てみてください来あうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわ 这是什么它叫粉红奶昔。好看呢、ね。嗯。懂这个。Oishiii! インスタ映映映画是凤凰。<笑>这个是什么牛肉卷。那一起吃吧。一起吃。哇。乾杯。乾杯。嗯。嗯 Juicy。里面还有汁。还有这个。 Oh、my god 这是酸奶 BBQ 乳杯干杯 嗯, 嗯味がまろやかで今まで味とちょっと違優しい味がし这个是什么老颜巧克力里面还有草莓和香草冰淇淋 不会是有不好我觉得这边的吃的东西真的非常好喝的东西也很好喝嗯我非常推荐这一家你觉得呢我觉得摆盘都很漂亮就是可以来这边拍照然后全部都可以放到 Instagram 上 Instagram 嗯 part, IG。IG 景点 IG 景点 那你们如果喜欢这个这部影的按谢谢大家拜拜 你有看他的影片真的很讚可以同时可以学台湾的东西还可以学日文的东西超讚記记得要看<笑>要记得按赞然后要按订阅哦支持一下<笑>